Thank、you 前の私が撮ってる写真を比べて食べましょうか、うん、食べましょう乾杯しよう。お, いおいあ今日も美味しそうやな私もお疲れーお疲れ様でーす乾杯乾杯美味しい甘いいただきますこれいただきまーす、うん、美味しそう美味しそう、いただきます うん。これ何？ちゃちゃいろんなチュールもあるけんなあ美味しいね煮物もし。煮物も全部美味しい。うん。エ、う、ビ、ん、ちゃん。エビちゃん。うん。このお塩で。はーい。まだ夜は長いから。うん、だってまだ六時やろ。そう。写真写りをどうにかしてくれ。めっち悪いよな。うん。本<笑>当にな。百<笑>パーは何からきてんの？ ご飯っぽい、あなんかサクサク食べるみたいなた桜パンダかと思って、え、大丸の回しもんみたいなマシが w チーズがあれば、私はもう結構そんぐらいかな<笑>なるほどね変な投げ声やん、ちゃャチャネコっぽくな い, くないねん、うん、どっちかっていうと、とか<笑>アヒルっぽいなアヒルっぽい、うん<笑> 回こうこうないとうっ最近さマジで騙されそうになったんやけどさえ何あのネットとかで見てたらさ、うん、あのキャットフード添加、うん、物一切なしとか、うん、こうアフィリエイトで多分成功報酬がめちゃくちゃ高いんやけど、うん、だからめっちゃみんなブロガーさんがさすっごいいいように書いててめっちゃ変かと思ったいつも買いそうになったんやけど、うん、アマゾンで見るともう星一つとかもう猫がオう吐して止まらないとか芸人しちゃって。 と書いてて化粧品とかやったらまださ百0 0本ずいいとしても命に関わるようなことをさそうそうそうアフィリエイトとかにねえ煮<笑>なっちゃったじゃうねう ん,、うん、まってん何時からなのいやもうみんな飲んでる一緒にそう朝なんやる、まあ、かう も, うもうちょっとしたら行こうかな、うん、ちゃじゃ美人さんよ<笑>デブなだけやって<笑> いありがとう。二人あんま、あまは、のまんか。今日の十二時に見ようやん、うん、あれ、今日やんな。あ、うん、徳井さん、まだいるスタジオに。にいない、いない。前回からいない か, なからいいかうん、寂しいな。うん、いじってたけどね、山ちゃんは平気で。お風呂も早めに入って、パジャマパーティーしよう。あ、帰った、くん、あれ、旅行は?明日。あ、来た。えら大掃除どうすんの。うん、<笑>あ、あ、だから、昨日、おした、あ、昨日した。あ、今日もちょ、えらいわ、でき。ご、うん、あの、私も飲み会の時は、もうも、大、う、変、ん。挑戦してるのか、うん。調整すると思う。 最近水溜まりボンド見てんね<笑>平和やであの二人もいってらっしゃい<笑>どうなんどうなん自分主体から無理やなってすごい思っちゃって、うん、でもさ自分の猫じゃなくても一緒に飼ってたら自分の猫っぽくなるけどなうまあちょっとでもちょっと分かるのは二十歳の時に兄ちゃんが飼ってたかそういうのを見るたびに嫌やなってすごい思ってて、うん、それ見るのも嫌で出張で。 いない時とかはもう二人の空間がすごい楽しすぎて、うんうん、もういなくていいな<笑>うん、うん、それからもう実家に帰るって大キ、はい、けぐらいに思って<笑>はや、い、じくいケぐらいにで<笑>も面白い経験できた、まあ、よかったまあまだまだ元下ボイ まあ、でもたぶらかせれば大丈夫す、ね、タブらかすずっと働きたいと思うんやったらさ別にくな、うん、っと働きたくないよ。向こうは結構英語とかで政治の話とかもしたいみたいけどそんな話日本語でもしたくないし。<笑><笑>うて、ん、なんか、った<笑> でもこの子はあの寺派出て良かった。